インンクチャンネルはいみなさんこんにちは前回はおもしろ場面でしたが今回はなんとヘッチな場面を紹介しちゃいますよみなさん待ちきれなさそうなので早速いっちゃいますね「インンクチャンネルピンタマーニちょっとおしゃれにいってみました」っていう感じですけどこれ インドネシアにある地名なんですよね。有名な観光スポット、リゾート地らしいですね。ちなみにこの場面、二頭目なんですって。金玉に、ゴールデンボール。お前は英語習いたての小学生かよってくらい直球ですよね。玉だけに。以上。ゴールデンボール。 タマモアポローンタマモという冠にギリシャ神話の神様アポローンが合わさって一見するとかっこいい名前ですよねでも前の2頭の後に見るとタマがポローンタマモアポローンエロい子いやエロくないし語源はスペイン語でヒーロー英雄ですからねちなみに エロロいなだとヒロインになるみたいですこれを見たおじさんたち女の子に「エロいな」とか言っちゃダメですよエロい子 G カップ大好き素直でよろしいそれじゃみんなでもう一度まあ男の子はだいたい大きいのが好きって言いますからね。 ちなみに私はチャンネル登録よろしくね